こんにちは。現代のモのトキ姫ことマッコです、えー。今日は、座圧測定を、こういろんなパターンのクッションを使いながらやっていこうと思います。担当してくれる先生が、神戸医療専門学校三学校の西草牛の川上と申します。<笑>よろしくお願いいたします。お願いします。 えっと、車椅子に乗っている時に一番結構大事なのは座っている時のポジションとかあとお尻にかかる圧ですねその圧があやっぱり浴槽っていう他の動画でも紹介してるんですけどお尻のこう痛みがわからないので皮膚がだんだんこう。 腐ってくるというか皮膚が腐ってきてしまうのをクレマイスティーでまの人たちはすごく気をつけないといけないのでそのために は, はクッションと背、まあ、もたれも大事ですけどクッションとかがすごい一番大切になってきますなので今回全部で5つですね5つのクッションを準備して、まあ、私の体にはどういうクッションがあるのかっていうのをこれは何だろう 雑測定はい圧 測, 測定のこう見えるものをちゃんと使ってやっていこうと思いますじゃあよろしくお願いしま す, しお願いします今回準備したのがまず1つ目こちらテラフレアですねえっと周りがウレタンフォームになってまして中にロホクッションと一緒のゴムの中に空気が入っているタイプ に乗ります2、はい、つ目があのー、普通のロフォクッションなんですけども高さが違うものですね、うん、こちらがまあ、ちょうどお尻のさっき言った座骨のとこになるんですけどちょっとくぼんでいたり外側はちょっと高いもの、うん、とあとはジェルシリコンとウレタンの2つの構造 とあとはウレタンフォームの硬さが違う2つのものが入っているこの4種類と眞子、ま、さんのスティムライ ト, ライトはい、はい、このスティムライトを日常で使っているということなので、はい、それに対しての今ガラスがどの程度どこにかかってるかっていうのを見させていただきますはいでこれをどうせなきゃいけないんだけど 全然立ちたいのに、ね。じゃあ、はい。回したままで、ね、回ってくるか。はい。じゃあ、えー、シートをお尻の下に敷いて、今ザーツを測っています。こんな感じです。これはどうなんでしょうか。前がこちらですね。うん、青い方がしで、こっちの方がお尻になります。 でちょうど赤い点が2つあると思うんですけどここは座骨結節と言われる座った時に当たる骨っていうのがこの赤い部分なんですまあまあ均等には載っているのかなというところがあるので問題はないのかなというところですかね 持っ て, いるっていうのはこの図で分かります、はいじゃあこのあとに他のシートで検証、はい、はい、どうか今のこのクッションでいけてるかどうかはい、はい、見ていきたいと思います<笑>はい、はい、でえっ、ー、と乗り換えましたはい今乗ってるのが今乗ってるのが<笑>今乗ってるのが<笑> あのウレタンフォームで硬さが違う2つの種類が入ったものに座っていただいてます、はい、動画を見ていただくと分かると思うのですが、はい、ちょっとあのこっちの端っこに圧スがあるっていうのがちょっとあの車椅子とクッションの幅がちょっと合ってないのでそれもこれはちょっと気にしないでください、はい、であとはお尻の座 骨, 座骨のとこですねやばいな<笑>な<んか><笑> あのやっぱりウレタンということで、うん、まあ、あんまり積層患者さんには使用しないんですけども、うん、もうこんだけ同じさっきのに比べたらお座骨以上もうお尻全体でもがっつり体重かかっちゃってるっていう状態に今なってます座った感じってどうですか座った感じはそんな違和感っていうのはない別に全然座ってられる感じはあります でそうなんですそ の, の患者さんはやっぱり感覚がないので、うんまあ、な言ったら何でも座れちゃうし、うんうんうん、健常者と違うっていうところが、うん、健常者って知らない間にこう座り直したりとかするんですよ、うんうんうん、それが、まあ、意識してやらないとどうしてもできないので、うん、そこで褥、ま、層、あ、につながっていっちゃうっていうところがあります、うんうん、であと私がもう一個気になるのがさっきこの前ですよって言った足の方、うん、そうなんです ななんでなんでやったんでやすか<笑>浮いてるからかそう浮いてるんですだからまあ理想としては、まあ、大体えっと太ももの部分ですね、うん、太ももの部分でも少し体重を支え出た方がいいのかなと思いますね、うん、なるほど、うん、もうその太ももの部分での圧も全部お尻にかかっているので、うん、よりこんな赤くなっていく、うんうん じゃあ次はあーだっけ ジ, ェジェルとウレタンの2方構造のクッションとなってます、はい、ちょっと座った感じはどうですか座った感じは、まあ、クッションの厚みがちょっと薄いのでいつもよりこう深く座ってるというかそういう感じがしますあんまり座り心地は良くないかなだかちょっと沈む感じがして嫌ですそうですね多分そのジェル単体っていうのは まあ、まあもちろんあるはあるんですけどジェルってやっぱりどうしても底付きしやすい、まあ、ただその分防水性に優れているとか、うんうん、下にグレタンフォームを入れることで底付きをなくすっていうどうしても2層構造になってるのが多いかもしれないです、うん、でまあザーズ見てもらったら分かるんですが、うんうんうんまあ、先ほどとそこまでは変わらないのかなっていうところですが 動が多いので、うん、どうしても多分潰れてて、うん、結局はタっと一緒のような感じになってるかなと私は今見てて思いましたね、うんはい、じゃあ次ロボを教えてみましたどんな感じですか、まあ、あの指示面としてはさっきの2つよりはちょっと広くはなったかなというところなんですけどもやっぱり圧的には高いちょっと高いのはまだ残ってますよね、うん うん、座った感じってどうですかこう、えー、んかすごいズッコケ感というか何て言うんだろうな腰がちょっと前にこう出て姿勢がすごい悪くなってる感じがして個人的にはあんまり好きじゃないですズッコケ感っていうのがお尻がちゃんと入りきってないんですよね、うんうん、でえっ、ー、と眞子さんの場合後ろのバックサポートがモジュールタイプというかリ、うん、ジットタイプ硬いものになってますので、うんうんうん お尻がちょっと上がるだけでその位置って変わるんですよバックサポートの、うん、なのでお尻が入りきらずに両方の高さの分上に行くのでちょっとこう、うんうんうん、いや腹がやらないそうそうそうううつつったかなちょ<笑>こうお腹が出ちゃう<笑>そうそうそうすごい下っ腹が出てる感じがすごい体が苦悩というかなんかそんな感じになってるから嫌だっていうのがやっぱ そのクッションの高さの違いっていうのも出てきたんかなって思います。えー、太もももあまり支えられてないですよね。うん、とか、ここに局所的に今かかってるっていうのが。うんうん、多分あの、座面のちょうど縁なんです、ねうん。ああ、なるほど、なるほど。なので、クッションはもうちょっと座面のパイプよりも先まであるのに。うん、ああ。だから奥行きがあってないということですね。うん じゃあ次がテラフレア。にしまして。はい、じゃあ、えー、テラフレアに乗り換えました。どうでしょうか？<笑>まあまあまあまあ、あの坐骨の部分の圧はやっぱ高いんですけど、それ以外のところをしっかりつけてるので、うんうん、今まで試してきた中でのスクションの中やったら一番いいのかなと思います。うんうんうんうん 座ってる感じもさっきのロホのこう何ていうのずっこけ感はなくてやっぱ後ろはちょっと硬いところがある分、まあ、姿勢っていうのはいいかなっていう感じですね座り心地はそんなに悪くないですじゃあ、えー、と5つ全部まずは雑圧を測ってみて、まあ、何が結局今の段階で今ここにあるクッションの中で私に合ってるのかっていうのを もう1回ちょっと並べて5つの画像を並べて見比べてみようと思います5つやってみた比較がこの画像ですねやっぱり見た感じ私から見てもスティームライトが一番私のこのお尻の感じには圧が分散されているのかなっていうふうに思いますが、うん、そんな感じですかねはい一番優秀だと思います<笑> 一合ってると思います<笑>、はい、ということで、はいえー、今回ダ、えー、ーツをいろんなクッションで測ってみましたが見てる車椅子ユーザーさんとか、まあ、それこそ医療関係者の人たちにクッション選びというかそういう部分で大事なところって何ですか、はい、と大事なところは、まあ 本人さん一番いいクッションを選んでもらったとしてもやっぱり背もたれとの相性っていうのもありますので、まあ、今回は眞子兄さんのもともと使ってたクッションに対して自分のバックサポートを合わせて作ってらっしゃるので、まあ、普通に座ってる状態基本姿勢っていうものがですね骨盤がちゃんと立っている状態のことをいいます、うんいうん、綺麗ですねとても。 <笑>それっていうのはやっぱりちょっとお尻がしっかり入っていて骨盤が立っているっていうところであの背もたれとクッションの調整靴やったら針調整のある方は針調整をまた見直してもらうとかバックサポートもあの自分でオーダーで作られる方ももちろんいますしこんな感じで既製品。 気れるったももところはあのクッションと一緒にどの組み合わせがいいか、うん、じゃあやっぱりクッション買ったから満足のせてみた場合じゃなくてってことですよねはい、うん、見てくれる人がいないと難しいっていうのはあるけど業者さんが本当はね見てくれる。 でぜひ皆さんッションいろんなのが本当にに昔からあるものもそうだし新しいものとかもどんどん出てきてるのでやっぱお尻を大切にすることとかあと乗り心地が変わるだけでこう漕ぎやすさとか座ってる感じの楽さとかっていうのも全然違うのでやっぱいろんなものを試しながら自分の背もたれとの相性を見ながらお尻との相性を見ながらなんかいろいろ試してほしいなって個人的には <笑>はいじゃあこんな感じで、えー、今日は終わります、えー、この動画が、えー、役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました すごい。<笑>じゃあ<笑>それでにで<笑>ハッシュタグにズバきファクトリー入れとくわ。えーやった<笑>